会場の皆様、阪和スポーツセンター連絡協議会の、えー、田中です。えー、本日は大型の共演のオープニングのセレモニーということで、騎士の皆さんどうぞステージの方にご入場ください。はい、はい、大きな発表をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。<笑>先ほど紹介にあった通りですね、各チームの背中を取ってる騎士の皆さんですね、この大舞台で、えー、のびのびと振っていただければと思います。<笑> 開の皆さんの準備が終わり次第、えー、開始の方させていただきたいと思います大丈夫ですか皆さんそれでは音楽の方よろしくお願いします本日ステージの上にいらっしゃるチーム面を紹介させていただきます朝霞鳴子湯和会一騎 狩り、殺走、よさこい、紅塾の騎士の皆さんの方に、えー、集まっていただいておりますそれではまず最初にですね、えー、このチームの方から行 き, き, きたいと思います朝霞駆逐話会の皆さんお願いします朝霞駆逐話会は発火回生27回でエンデテーマは発火回生となっております 山で一時的に魅力は世で大一つでエッドを行っります実際の踊り子のエッドの方も試みにいただければと思いますさあさあさあもっともっと振っていきましょう会場の皆さんも一緒に盛り上がっていきましょう、はい 1期参加回数21回演舞テーマは「反撃を2022」結0 23年を迎えた1期ですこれまでの経験のない1期5年で本編の出口に向かって踊りたい気持ちで旗を振りおりますさ あ, さあさあさあさあもっともっと振っていきましょう 一気の皆さんありがとうございましたありがとうございました続いてはカサッ<笑>参加回数17回演説ゼテーマは勝利の龍馬のボールボール続くよ通こに西よそこ移動の果て「カ流殺走」をここに4本の大型で振っていただいております さ, さあ、会場さのの さ, あさああまままだカリュウサットの皆さん。 ありがとうございました。どうそれぞよろしく。続いてよ測はいい。私は世代地区の皆さんです。参加回数は7回目、千葉県からの参加となっています。原付テーマは元気に楽しく、久しぶりの参加サイズ水が減ってしまいましたが、参加できて嬉しいです。3年分の思いを込めて思いっきり弾けたいと思いますと。 うんさあうん、さあ最後に、ですねりましたありがとうございいました。 OK 会場の皆様、騎手の皆様、本当に盛り上げありがとうございましたありがとうございました足が並びと言いたい一気にかけるかすとよさたい勝ちはくれないの皆さんありがとうございまし た, た, りたありがとうございました